皆さん、こんばんはこの前、めちゃくちゃ辛いラーメン食べて地獄を感じたけど、今回ももう一回違うやつで地獄を行ってみます。YouTube をやってない去年ぐらいかな。冬ぐらいに私が買った食べ物なんだけど、辛いやつを続けて撮ってみたらどうかなと思ってて、準備しました。あの、食べ物は、どこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこ。じゃん !18 金カレーこれ、YouTube で見て、どんだけ辛い いかなと思ってて買ったけど今日食べてみます youtube を見たら黒より白がもっと辛いって言うけど食べる前からため息がめっちゃ出ますよでも youtube 見たらめっちゃくちゃ辛いけどまあ食べれる美味しいっていう方も見てたから一旦茹でて用意してもできますじゃあ用意全部したから今日講演の上に俺の助け物ラッキョ 福神漬け、たくワん。この3個なかったら多分私死ぬと思うから一応用意しました。さっき黒色のカレーからこっちに入れますね。よし。うわぁ。うわぁ、苦結構入ってるね。次は白いカレー入れるね。おぉ、ここもくめっちゃ入ってるよ。とりあえず匂いをちょっと似合ってみたい。うん。まあ普通のカレーの匂い。 ああ結構辛そうだよ。うわ<笑>カレー大好きなので、ツバめっちゃ飲み込んでるから、とりあえず黒いカレーから食べてみます。こわ、うん、さっき食うから食べるね。うーん、肉がめっちゃ入ってて、うわぁ、これ、ちょっと私、 こっち無理かもしれないんですよ。わー、結構辛いけどー。とりあえずカレーは美味しいんですよ。具もよく入ってて。これなんかわからない、めっちゃ怖いの、ブルコチみたいが入ってるから、これなんて言ってたっけうーん。あ、でも、まあ、そこまで死ぬほど辛くはないから、コアンと混ぜて食べてみます。うわ、辛いけど我慢できるくらい美味しいから。うーん。 ご飯と食べたら、まあ、そこまでは辛くない。うん。まだまだ、ラッキョとか福神漬け食べなくてもいけるぐらい。うん。うん。美味しい美味しい。これ。 多分、ちょっと食べたら、辛そうになりそうやから、この一口食べて、こっちに行っちゃいます。うん。これ、多分、キャップ最新の味ではなさそうやけど、ああ、ちょっと食べたら、結構来ました。次は、白いカレー、行きます。こっちも、具が結構入ってて、 こっちよりはちょっと暗い感じがするね。ちょっと怖いから。ちょっとだっあ 고치가辛かったから고치가もっと辛く感じるかもしらんけど아그래ちょっと아까だってここ <웃음> 裏見たらここは何にもない絵が、ここには救急車の絵があるから これ食べていいかな、コアンともうちょっと食べてみますね。ああ。こっちは食べてもうちょっと経ったら切れそうな感じだけど、うわあ。<笑>あ、ちょっとこれあかん。 苦いねカレーがああちっち あ, あ韓国の悪口出そうやったあああこれめっちゃ苦いんですよあちょっと待ってあこれ同じスプーンだからスープーンも持ってきます これも辛いけど、これはまだカレーの味があるね。これもうま、まじんじゃなくて苦い。 ちょっとこれ、ラーメンと辛さが選べないぐらい辛い水しか飲まれないちょっとこれも。 うわ何が入ってるやろ、うん、ああうわーこれもう止まらないけど辛さが。 う大分落ちました。うわあこのカレー、ラーメンと比べない、本当に。それとも彼の後ろに稽古文の、稽古文が書いてあるの理由があるね。これマジで、辛いやつ食べれない人は、もう危ないですよ。もう子供、高齢者、胃が悪いと、病気がある人、これ後ろ見てから食べなさい。あぁ。あー でも、もったいないから、福神漬けと、彼ちょっとだけで、食べて、みます。マジで、ちょっとだけで。 ああ、マジでこれで負けるのがイライラして、最後。はあああ 아아와와 すいません。もう無理です。もう本当に、反省します。辛いに戦うのは、青の考えだったんです。わ、これマジで辛いんです。これ普通に食べてるの YouTube の人、ベロの感覚がないとかも知らないんですよ。本当に、ここまで辛いだとは、思ってなかったんですよ。これ、なんか、 めちゃくちゃ辛いの、ケロライの、あの、唐辛子あるんですよね。それが入ってるかもしれないんです。これ二つ、金額結構高いけど、マジでこれ全部食べれる人しか買わないとダメ。もうマジでダメ。もうダメしか言うことがない。わぁ。遅刻の窓を開けるんじゃなくて、もう遅刻に入って戻ってきましたの味。わぁ、これマジで辛いわ。これは、 もうドッキリカメラとかでこれ食べさせたらもうダメと思う。これもう食べてもう本当に救急車乗って行く人おるかもしらんから危ない。この前ラーメン食べて当分の間は辛いやつ食べないと思ってたのにまだ辛いの食べ物が2、3種類あるんですよ。あれはここまでは辛くないと思うんですけどああ、もうちょっと立ってから食べた方がいいかもしれないんですよね。 はあ、今日は18チキンカレー食べてみました。俺からしたら美味しくないめっちゃくっちゃくっちゃ辛い今日はここまでです。